いつかキンプリも共演を中井香取の共演でキンプリファンが期待する3人だったいごくご。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。4月30日ダウンタウン松本人志59と中井正宏50が幕を務める新番組松本中井。 富士テレビ系がスタート。初回ゲストとして香トリシンゴ46が出演し、元スマップへの6年ぶりの共演が話題になった。16年末にスマップをお解散。その後の中井と香トリの共演は17年4月放送のスマステーションテレビ朝日系のみ。今回の共演は実に2199日ぶりだった。香トリさんは新しい。 地図として稲垣五郎、三四十、旧総合三四十、八と活動を共にしています。が中井さん木村拓也さん、三五十との共演はこれまでありませんでした。それだけに、今回中井さんと香取さんが共演したことはファンにとっても感慨深い出来事なはず。スマップメンバーの今後の集結に期待する人も多いようです。スポーツ上記者。 こうした歴史的な共演に歓喜するのはスマップファンだけではないようで。5月22日をもってキング・アンドスから平野市陽さん26、岸優太さん27、神宮寺優太さん25がグループを脱退。平野さんと神宮寺さんは同時にジャニーズ事務所を退所し、岸さんは秋頃に退所予定です。金プリはメンバー同士の仲の良さも魅力の一つ。 ですが、事務所を退場するとなると、共演する機会もなくなってしまうのではと、ファンは悲しんでいます。前でスポーツ上記者。ところが今回、中井とカトリが悲願の共演を果たしたことで、キンプリファンにも希望が見えてきたようだ。SNS 上には、三人脱退後の再共演を早くも期待する声が上がった。松本中井見ました。涙が止まらなくて、 最初から最後まで涙が止まらない。スマップファンではなくキンプリファンですが感動と笑いをたくさんいただきました。なんかいいなって、やっぱり一緒に歩んできたからある空気感。キンプリにもこんな日が来ることを願いながら。 中井くんと香取リ子が共演するのとかこないだの酒のつまみになる話でも稲い垣い五郎がスマップへの話しているの見てたら、キンプリもいつかはメンバーの話したり共演できたりするんかなって少し希望を持てた。何年後になるかわからんけども、スマップへのファンではなかったけれど、今回の松もトナカイは泣けるわ。観覧に来てたファンの方の反応を見て泣けた。 キンプリもいつかこうなったらいいなぁ。